こんにちは、葵です今日はをを食べるサラダのの中華レシピをご紹介しますこれは本当に簡単に作れるシンプルな副菜なんですが以前出した動画の大人気ほうれん草のツナサラダこれが好きな皆さんはきっとこの味も大好きだと思いますこれは保育園でも大人気で私もすごく好きなのでよく作るレシピの一つですこれからきゅうりがどんどん美味しくなってきますので是非作ってみて下さい それでは早速作っていきましょう葵の給食室今日使う食材はまずメインのきゅうり使いまして今日はウェブサイトの自動分量計算機の大人2人3歳以上で2人の分量で作るんですがそうするときゅうり本当は2本も使わないんですねだけど、まあ、ちょっと余るぐらいなんで、まあ、残しておくのもね難しいと思うので今日は2本分使って作っていきます それからこれはカットわかめ乾燥したわかめですねわかめとコーン缶とそれからツナ缶ですでツナ缶は水煮タイプのものもあるんですが油漬けのタイプがおすすめです子供ってちょっとパサついたものが苦手なので口の中で、ね、まとまりやすいしっとりめの油漬けタイプのものを選んでくださいでそれから調味料はお酢とお醤油お砂糖とごま油 とそれから白ごまを使っていきます今日のやつも本当に人気で私も大好きなこの味付けなのでおそらくほうれん草のツナサラダが好きな方は好きだと思いますではまず初めにこのカットわかめを水で戻していきます後でカットわかめ刻みますので刻みやすいようにこうして水で戻しておきましょう次は今日 お酢を使いますのでお酢は酸味があってお子様にとってちょっとね酸っぱくて食べにくいので加熱をして酸味を和らげていきますお酢とこの中に全部他の調味料も混ぜていきますお醤油ですとお砂糖とごま油入れていきます酸っぱいものって本能的に嫌がるようにあの人のね生存本能の一部としてできてるんですね なので、生まれつき酸っぱいものって人間がちょっとね、嫌がる味になるので、お子様は特に、まあ、食経験が少ないので、酸っぱいものを嫌がる傾向があります。なので、これを一旦加熱をして、少し酸味を柔らげていくと、すごく食べやすくなります。で、軽く混ぜ合わせたら、ふんわりとラップをして、だいたい500ワットの電子レンジで40秒ぐらい、3、40秒加熱していきましょう。 で量がたくさんある場合は、小鍋に入れて、火にかけて、これを加熱していきます。加熱し終えたら、ラップを取り外して、このまま粗熱を取っておきましょう。この電子レンジでの加熱時間は、ちょっと中の方がふつふつと泡が出るぐらい加熱していきます。では、きゅうりを切っていきます。きゅうりはサイド、いや、サイドじゃないな<笑>。 かのポイントがあるので端っこはあの片方だだけ落としてくださいでそしたらきゅうりを半月にしていくんですけれども保育園でこれをね半月に切るときは普通はねここあの縦に半分に切り込みを入れましてで切ったらこれをペタッと寝かせて切ると思うんですけど保育園の場合はここの根元の部分だけは残した状態で半分に切ります。 このつながったこっちの端っこがつながった状態で並べて切っていきます。 うういいうに切っていくと保育園だと、まあ、特にたくさん、ね、何本も切らなければいけなくてペタッとすると切れる本数が限られてきてしまうので以上にたくさん切れるように根元は切らない状態でこのままくっつけて、まあ、4本とか並べてて切っていきますで最後の、ね、ところはあのギリギリのところまで切っていって。 このヘタの部分だけぽいと捨ててしまえばもうこれでね半血が一気に切れますので特に大量調理する時はこの切り方がおすすめですわかめは水気を切ってで切っていきますのでちょっとだけ軽くぎゅっと。 絞りります切りやす切やいように水分が、ね、出ちゃうと切りにくいので、まあ、そこまで厳密に絞る必要はないんですけど軽く絞りますで今日は、ね、カットわかめ使ってますけど生わかめ使って作っても美味しいです生わかめ使う場合はカットわかめの12倍の量で作りますそしたらわかめは この大きいままだと口の喉の方にへばりついて危ないのでなるべく細かく刻んでいきますあとわかめはね結構噛み切りにくい食材でもありますので味噌汁に入れる時とかも基本的にわかめは細かく刻んでいきますでは根缶とツナ缶はそれぞれ水切りをしていきます根缶ねちょっと多いんですよねこれだと<笑> ツナ缶は油を切っていきましょう保育園だとね量たくさんあるので別々のざるにやるんですけど今日量少ないので一緒のざるに入れちゃいますちなみに今日の分量だとツナ缶を半分使うような感じなんですね半分残しておくのってちょっとねおうちだと難しいと思うので今日のね倍量で作るとちょうどツナ缶1貫使い切れる分量になるので作りやすくなります では順番に茹でていきましょうわかめ茹でていきますわかめは、ね、あの水戻しするだけで大人は食べられますけどお子様はかなり噛み応えがあって食べにくいのでしっかりと茹でていきましょうわかめは5分ほど茹でたらざるに開けていきましょうちょっとね固めなので長めに茹でます で細かいので、すくい網ですくうとね難しいのでこのままザルにバシャッと流し入れますではキュウリも茹でていきますキュウリは保育園では加熱殺菌の意味で茹でていくんですけれども今日はね、特に半月切りでいつもは細切りなんですがちょっと今日は大きめに切っているので一回さっと茹でた方がお子様がね食べやすくなりますキュウリの青臭さがなくなってさらに噛み切りやすくなりますので 一回茹ででるのがおすすめですめきゅうりは1分ほど茹でたらザルに開けていきましょうで先ほどのわかめと合わせて流水にさらしてしっかりと冷ましておきましょうでは最後にもうちょっとだけ頑張ってください<笑>もう一手間ねここで加えていきます白ごまをお鍋に入れていっていきましょう 元々のいりごまを使っていただいてもいいんですけど一旦ここで炒ることでさらに香りが出て薄味でもすごく食べやすくなりますでこのフライパンを振るのが難しい場合はこの置いて木べらでこういうふうに炒、ね、っても大丈夫です、どちらでもいいんですけど10分ぐらい目安にこの炒る作業をしていきます。 ちょっと一と手間ねかかるんですけどここで一旦炒っておくとごまの香りがすごく出てくるので野菜の青臭さとかがこの風味で緩和されて食べやすくなるっていうのとあと薄味で作りますのでこのごまの風味が効いてくることで薄味でも満足感が出るっていう風になります では、全ての食材を合わせていきましょう。まずきゅうりとわかめはよく水気を絞ります。わかめときゅうりってちょっと絞りにくいんですけど、ここはね頑張って絞ってください。しっかり水分すべすぼし口が回らなくなってきた。しっかり水分絞ると味がね。すごく馴染んでより美味しくなります。今日のはね、本当にきゅうりだけ用意すれば、あとは乾物とか缶詰使ってますので、本当にすぐパパパッと作れます。 わかめすごく水分絞るの難しいのとあと最後結構あのざるにへばりついちゃって大変なんですけど頑張ってそこはね取って絞ってくださいそしたら水切りと油切りしといたツナとコーン缶入れていきますと一番最初に加熱しておいた調味料これがね美味しいんですよこのドレッシング<笑>と最後に白ごまです白ごまはは今日は、ねあの すすりつぶさずこのままま使いますそしたらあとは混ぜるだけもうこれはね本当抜群に美味しいんですよこの全部の組み合わせが美味しいのとあとこのね味付けタレがすごく美味しいそしたらこれはなるべく冷蔵庫で冷やした方が味が馴染んで美味しくなりますので冷蔵庫で冷やしてからいただきましょう葵の給食室給食給食嬉しいな 何でも食べましょよく噛んでみんなそろってご挨拶それでは皆さんご一緒にいただきます<笑>美味しそうだなっていう笑いです<笑>いただきます見た目もね綺麗なんですよねこれ。 ごま油のいい香りがしている美味しい<笑>あれこんな美味しいやつだっけこれいや美味しいんですけど思ってた以上に美味しくできてるこれはめちゃくちゃ 食べて欲しい美味し い, <笑>いろんな食材使ってるのでこのツナの味とかコーンの旨味、みとかきゅうりの食感とかいろんなものが合わさって食べ応えがあるこれだけなんですけどすごく食べ応えがあってかなりね薄味で味付けしてるんですけどツナの味がかなり効いてるのでこれだけでもね十分味がしておいしいです大人の方でも多分この味付けでもねおいしくいただけると思います でさらにきゅうりはなるべくねこう食感残してよくお子様に噛んでもらうようにしてますのでそのきゅうりのシャキシャキっていう食感まで残ってて噛んでってねその音がしてすごいそれがこう美味しさにつながってきてますでお子様と食べる時はあの言葉が、ね、上手にこう喋れるようになってきた年齢のお子様にはきゅうり食べてみてどんな音がするっていうとシャキシャキするとかサクサクするとか噛んでる時の、ね、音を 言ってくれるとよく本当に噛んでくれるのでそうやってね食べてもらうのもおすすめです見た目以上に美味しいと思ってくださると思います私はこれは自信作すごいなので簡単に作れますのでこれからねきゅうり夏になるとどんどん旬になって美味しくなってきますので是非皆さんも作ってみてください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 生放送でもたくさん交流しましょう。